えー、今日は骨盤底筋のね、えー、運動をやっていきたいと思います。えっ、ー、と骨盤底筋っていうのはここのね尿道、えー、女性だったらこのおしっこからこの肛門の間にあるここの 筋肉群を骨盤底筋群骨盤の底にある筋肉と言いますで、えー、とこの骨盤底筋群っていうのはやっぱり年を重ねるごとにこの辺の、ね、筋肉がやっぱり少なくなっていくようにこ、えー、この骨盤底筋の筋肉もやっぱり弱ってこ う, たこうしっかりとなってたものは だ, だんだんこういうたわ ん, たわ ん, たわんでいくですねでそうすると内臓がねここの辺にあたったしっかりと 内臓が上にあった引き上がってた内臓がだんだんだんだんこうたるんでくるのでこう落ちていくなので下腹がここに出てしまうっていうことになっていきますなので骨盤底筋をこうやってしっかりとね締めて緩めてこの腕みたいに締めて緩めて締めて緩 め, めてっていうふうに動かせることによって動かすことによってここの筋肉っていうのはどんどんまたあの太くなって 張りが出てくるようになって内臓ががと上上にに引きるるようになるんですねでそういう風になれば、えー、とこう下腹もねまあ、へっこみますしそういう見た目だけの問題じゃなくて骨盤底筋をしっかりと鍛えるということはこの骨盤周りの血流が常にねあの骨盤周りの中の骨盤の中の、えー、と血流がすごく良いということになってくるので骨盤の中も温まって、えー、と子宮系 の, あの女性だったらね生理の時にあの 症状が重いとかあとは更年期障害ですね更年期症状が出てくる40代から50代の時の症状がすごく軽く済んだりとかその後60代、70代、80代になるまでも、えー、ず, ずっとです、ね、骨盤的筋をしっかりとこう収縮できる自由に自分で操れるということがとっても大事になってきます。なので ぜひね、やり方を覚えて本当に簡単なの で, でただ簡単なんですけどその感覚をつかむまではやっぱり毎日毎日繰り返していただくことがすごく必要なのでぜひこのコツをつかんでいただければもうあのどこでも運動できるように骨盤底起を鍛えることができるようになるのでもう本当に皆さんね人生ずっと使える最強の運動になるんじゃないかと思うのでぜひコツを使っていただけたらと思います。 えー、膝立ちになりますね膝立ちになってでちょっとねこう指立てていきましょうで骨盤定義ここですねここに意識ですで、えー、両手は腰でもどこでもいいですよお腹にしましょうかお腹に置きますはいそしたら息を大きく吸ってお腹ぷーっと膨らましますで腰があまり反らないように腰が反らないようにしてで静かに口から吐いていきましょう持っていきますねお腹から 鼻から吸ってお腹をしっかりと膨らまして静かに吐いていきましょうもう一回いきますね、はい、鼻から吸って口からと吐いていきましょうはいそしたら今度は息を鼻から吸って口から吐きながら骨盤底筋をねちょっとおへそを背中に引き込みながら骨盤底筋をギューっと締めます息吐きますよ吐き切ります で静かに吐いて骨盤底筋リラックス質を開くようにしていきましょう繰り返しますね吐いて骨盤底筋締めておへそがね自然に背骨の方に引っ込んでいきますね吸ってしっかり開いてお腹に呼吸を入れましょうもう一回吐いて骨盤底筋締めて静かにリリースして はい、そしたら今度は、ね、締めて、緩めて、締めて、緩めてだけでしたけど、今度は息を吐きながら、締めて、吐きながら引き上げます。このつかんだ膣で何かを掴んで、ぐーっとおへその後ろぐらいまで持ち上げてくるような感じ。で、吸いながらゆっくりと下ろして、リリース。膣をしっかりと開いてリラックスしましょう。この繰り返します。 吐いて骨盤定期締めてそのまま締めたまま引き上げておへその後ろぐらいまで息吐き切りますねで吸いながらゆっくりと下ろして室をしっかり開いてリラックスしますこの繰り返しいきますね両手はお腹のところに置いていきましょう息を大きく吸って口から吐きながらおへそちょっと引き込みながらね骨盤定期締めて吐き続けてぐーっとその 掴んだまままままおやその上の上上方まで引ききげますす息吐き切ります吸ってゆっくりと下ろしてリリース地しっかり開いてリラックスしましょうこの時お腹膨らみますよ吐いて骨盤底筋締めて引き上げて息吐き切りますね吸ってお腹しっかり膨らましながらリリースしましょう3吐いて締めて引き上げて 下腹がちょっとぺとっとぺたんこになりますよね吸ってゆっくりとリリース4吐いて締めて引き上げて吸ってゆっくりとリリース5を吐いてまず締めて締めたまま引き上げます吸ってゆっくりとリリースしましょう 6吐いて締めて引き上げて吸ってリリース7吐いて締めて引き上げて息しっかり吐き切りますね吸ってリリース8吐いて締めて引き上げて 吸ってリリースう、吐いて締めて引き上げて骨盤どっこも動いてないですよ吸ってリリースう、吐いて締めて引き上げて吸ってリリース吸う、吐いて締めて引き上げるこの引き上げるのがすごく大事です 吸ってリリースしましょう。そしたらラスト上でキープしますね。吐い、て締めて、骨盤的締めて、締めたまま、ぐっと引き上げます。そこで息全部吐き切りましょう。吐き切ったら、そこで骨盤的引き上がってるけど、普通に吸う吐く続けていきます。お腹ペトッとなってるのわかります。いつもよりちょっとペタッとなってますよね。引き上がったまま、引き上がったまま、普通に吸う吐く続けます。 はい、それでは、リリースしてみましょう。はい、えっ、ー、と、これですね、えー、最初はね、感覚がもうできてるんだか、しまってんだか、引き上がってんだか、もう全然わかりませんっていう方は、初めてやった方はほとんどなんですね。でも、それでも、毎日毎日、1日10回でいいのでやってると、だんだんコツがつかめてきて、あ締まえる、あ引き上げられるっていうふうに、必ずなってくるので、大、え、体、ー、いい1ヶ月ぐらいですかね、したらなってくるので、 1日10日回でもいいしできる、あ、もうこれできるなっていう方は、1日10回を、えーとまあ、3セット、1日3セットから5セット、もう思い出した時でいいので、10回ずつやってみるようにしてみてください。そうするとですね、本当になの骨盤底筋がしっかり引き上がってきて、骨盤周りの、あと骨盤の中の体温がすごく上がってくるので、えー、生理不順とかもなくなるし、不妊症とかにもすごくリードされています。 なので、えーと、ぜひですね、うんえー、毎日、まず10回か。